来たで来たでなにこれフグやんけあー切られたフグやんけこれゃあかんわ Perfect. メバルやメバルが釣れた。 よっしゃかかったどこれはでかいどこれはでかいどこれはでかいどこれはでかいどこれはでかいどん何これこれや両方や両方両方 両やでよっしゃ両ゲット両や両両これは両やでやっしゃやっしゃっしゃうれた。 グレポン漁型ポングレポンがたポン飲み込まれたポンあれれれら。